Thank、you さあ、おはようございますじゃんくん、おはよう爪とぎ町おはよう、ぽんちゃんよいしょ、昨日ちょっとこれでも遊んでたねはい。 じゃあさああ今日は平日で、えー、じゃあ仕事だと思ったらお休みなんですってね一月の今日の日九日九日って何の日なんだ待ってあ 成人の日っていうのが九日なんだ。うんね、ええー。第一、第二日曜日とか、そういうことか。わかんないね。で月曜に繰り越 か,、うんそうかね。ということでございました。うん、成人の人、おめでとう。おめでとうございます。ああ、ここまではずいぶん苦しんだ日本だったけど。もうよくなるんじゃないの、あなたたちの時には。 30歳ぐらいになる時にはもうウホウホの国になってるといいね僕らは去っていきますさらさらねジャン君その膝の上に乗ってくるのはとてもなんか嬉しいんですけど ななかなか仕事がしにくいのと一日の半分ぐらい起きてる時の半分ぐらいここにねいい ん, んかね目が覚めるとここ来るんだけどもう膝の形をしたクッションを。 アグラクッションみたいなやつを買ってくるしかないか。たぶんね。はい。ンちゃん。